未来へのプレゼント「どんなにつらくても夢を飽き」 小さい頃からの夢素敵と思ったあの日のあなたの瞳強くて輝いていたねくじけそうな時 を諦めないできっと叶えられる信じているから泣きたい時をね我慢しなくていいよ忘れないでいてね一人じゃないこと街はもうイルミネーション 溢れる恋人たち、あなたを思えば思うほど心が切。 週末までまた会えない こに でも「夢を諦めないよ」「泣きたいときをねえ我慢したく我慢しなくていいよ」「落とした落とした涙はきっと未来への」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 つたない歌で頑張っている方に応援歌をお届けしたいと思って愛の歌続けていきます。以上、青空でした